出発です。いってらっしゃい。次は乗るよー。 ご視聴ありがとうございます。旅すべき物男子のバオシーンです。ぜひ、この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地が、八山諸島、石垣島のお隣、竹富島なんです。僕にとっては、3年越しで叶った竹富島訪問です。竹富島といえば、水牛舎観光があります。 この映像を撮っている2023年2月16日は、水牛車観光ができる新田観光さんの営業カレンダーによると休業日ということで、大変残念なんですけれども、ただ、もう一件水牛車観光ができる竹富観光センターさんがあります。竹富観光センターさんの場合、2500円必要です。 事前予約は必要ありません。場合によっては竹富島のフェリーターミナルから送迎バスがありますから存分に楽しみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。早速なんですけれども一緒に水牛車観光楽しみましょう。こちらが新田観光さんなんですが最初にお話しした通り今日2023年2月16日は 休業日でしたで、あちらの方に水牛車がありますタイミングが合えば乗れたんでしょうけど、ね、多分この部分で水牛が車を牽引して楽しい水牛車観光してくれたと思うんですが。 残念ながら新田観光さんお休みなので今回は難しいようです竹富観光センターさんは多分こちらにあったはずですなのでまずは情報収集必要ですよね実際に水牛車で島巡りができるのかどうか今日石垣島を出発したフェリーターミナルでも結構乗客の方いらっしゃったんで。 地図アプリによるとそんなに混んでませんっていう情報だったんですが実際に行ってみないと何とも言えないですもんねいつも方向音痴な僕がまっすぐ見つけることができましたこちらが竹富観観光光センターさんでで、です。す。こちらで水者観光ができます早速いろいろと情報を得るために出発時刻ですとか聞いてきましょう。 おっと、正面入り口はこっちでした。ガオ ー, ガオーって近すぎるわ水牛車観光の受付、乗り場こちらだそうです。 水牛車の出発口、こちらのようです10時半に予約をしました今9時40分なんであと40分後にまたここに戻ってきたいと思いますいました、いましたいましたよ水牛さんたちでもあんまり刺激しないようにしたいなロープの中には入っちゃいけないらしいんでうわぁ、水牛いっぱいいる、うん しかも水牛が転院する車こんないっぱいあるんだ竹富観光センターさんの水牛実際に転院する車こんな感じになってますここに水牛をつないで水牛車観光していくわけです それは興奮しないわけにいかんでしょう実際に竹富観光センターさんで初めて本物の水牛を間近で見てその黒々とした色艶のある大きな体育に確かに驚きましたそれと同時にこうも思いましたみんな表情がとにかかく穏やかなんです。まるで都会にはない島の暮らしをそっと教えてくれているようでした 水牛さんたちがのそっとのそっと歩いていく今から出発していきますもう間もなく10時からの水牛車による島内巡り始まるみたいです僕が乗るのは次の便ですいってらっしゃい次乗るからね 出発見送ることができたんであんな感じなんだなってイメージできて良かったです今度は僕が乗る番ですもうすぐ10時半出発の時刻ですあどんな旅行体験できるのか楽しみですここから水牛に乗りますよ呼ばれました アルコール消毒消毒しました水牛さん乗りましたよ大きいさて僕にとっても人生初となる竹富島での水牛車観光に出発ですちなみに今回のドライバーさんはジンベエ君。竹富観光センターさんにいる水牛の中では若手の方らしいですいよいよ出発かと思いきやこちらのジンベエ君。 ななかなかのススロースターターこの大きな背中が物語るかのように僕らが思ったようには動いてくれません今回の案内役であるこちらのジンベイくん結構マイペースな性格みたいで僕が竹富島を旅した日のようなちょっとどんよりした曇り空だとかなりやる気を出して案内してくれるそうなんですが逆に青空の下では動きが鈍くなるとかで。 その話を聞いた乗客からは笑い声が漏れていました。何度か促されてようやく出発です。これから詳しいことはよくわかりませんが、竹富観光センターさんでは水牛のことをドライバーさんと呼んでいるみたいです。って、ありゃりゃジンベイくんがまた止まっちゃいましたね。おーい一体どうしたのーって、まさかのおトイレタイムでした。まあ、ジンベイくんにも気分や都合はありますからね。 そんなジンベイ君の様子を見て、ほっこり、和やかになったところで、すっきり気分爽快になったらしいジンベイ君、再び歩き始めてくれました。水牛舎は竹富観光センターさんの敷地内を出発すると、集落の東側にあたる所定のコースを、いわゆる時計回りに一周します。徒歩だと7分で終わってしまう距離だそうですが、 竹止島は前回配信の石垣島編第5話で少し触れたように島全体が国立公園の側面を持ちますから通常の散策では見落としがちな未完築たる集落のさまざまな表情をおよそ25分前後かけてじっくり見せてくれますまた島ならではの事情により建物の新築増改築にも細かな決まり事があるようです それではしばらくの間案内役の方の見事な単身の演奏と島唄を聴きながら竹富島での水牛舎観光を引き続きお楽しみください「<音声><音声>旅を続けていればこそいつかも一度エレクターに お「せのいよいふ<笑>れてこい 手の前に学校が見えてきました竹富観光センターさんの近くには学校があるのでお家が近いと分かったンめいくん」「歩くペースがどちらかといえばだんだんと小走りめいた感じになっています」 そんなこんなであっという間に竹富観光センターさんの敷地内へこうして約25分間の竹富島での水牛車観光が終わったのでした楽しい時間がついに終わってしまいました25分間町内巡り終わりました今から記念撮影するみたいです<笑> 牛さんとの記念撮影終わりましたこの後写真をいただけるそうなのでいただいて帰ろうと思いますということで水牛乗りましてすぐ隣に乗車記念証を受け取れる場所があっていただきましたあまりかっこよくはないかもしれませんが乗車記念証の写真です 大きいサイズは1500円で購入できる上にデータも CD でもらえるそうなんですあ僕これで十分です。よかったら買ってみてくださいというわけで水牛車観光たっぷり楽しんできましたどうだったでしょうか今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか是非コメント高評価チャンネル登録お願いします次回の石垣島編第7話はいよいよ最終回です 竹富島の特に西側にスポットを当て18世紀に実在したといわれる絶世の美女あさとや久山のお墓や竹富島で唯一海水浴ができるといわれている近藤井浜を歩きます旅する着物男子の初めての島旅そのフィナーレにふさわしい作品となっていますどうぞお楽しみにそれでは今回もご視聴ありがとうございました